この海域から出ていけ沈んじゃえぇ後ろ、手砲を撃ちますへえー！ーいイスズは丸見えよ作戦を全うできてよかったですこれが、朝潮型口… イスズには丸見えよ 椅子図が一番あら いすゞには丸見えよ。さあ、僕の戦い始めるよ。よ突撃するみんな、ついてきて。無駄だね。できれば離脱してください。さすがにこれは恥ずかしいな。あらしょ。牛を。 初砲を撃ちますへえい、ー、イスズには丸見えよ沈んじゃえこの海域から出てけ準備は万端よ突撃します追撃戦はイスズのお箱よバカね撃ってくれてるん離脱してきなさい沈んじゃえこの海域から出てけ おめでとうございます。作戦成功です。へっへーん。僕のことを見直してくれた？<音声>古田。 次の祈祷した艦隊があるよね補給かこれで戦える